はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日の動画は外撮りでございますので、オープニングは普通です。<笑>というのも、以前からお世話になっているムさんの新店が金沢八景駅にできまして、僕もね、行って参りました。本店とはね、スープも麺がまた違うってことで、もうすごい楽しみだったんですよ。でもね、あの、トッピングをおすすめでお願いしたら、めちゃめちゃ野菜が来ました。<笑> 一応今回は麺がね茹で前で 1.2kg、まあ、いつもに比べるとね半分ぐらいの注文ですっとね美味しかったーって言って帰ろうと思ったんですけど想像以上にねお腹いっぱいになりました。ということで早速動画の方に移りたいと思いますんで楽しんでご視聴ください。 今回トッピングはすべてお任せでお願いしたんですが、これね、見ての通り予想外の野菜量だったんですよ。めちゃめちゃ多かったんで、ぶっちゃけちょっと顎がね、疲れてしまいましたが、シャキシャキの食感がラーメンと合っていて素晴らしいトッピングでございました。 スープの麺も本店とは違い、こちらのスープは醤油が生きた微乳化スープになっていまして、二郎系なのにぐいぐい飲める軽いけど満足感のあるものに仕上がっております。 Thank <laughs> you. またこの麺が最高でして本店とはちょっと違って細くてね高水のもちもちとした食感の麺なんですがこれがね美乳化のさっぱりとしたスープにめちゃくちゃ合うんですよストレートなんですがスープをしっかり吸い上げてくれてラーメンとしてこの一杯をしっかりとまとめ上げてくれる自家製麺になっておりますで重要なのがこの味付き油これがまたうまい油がスープに混ざることによって軽めのスープがねワンアクセントつくんですよ 脂なんですがお肉の食感もしっかりと残っていてぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいトッピングです あっはい。 こちらの魚粉はカツオがメインとなっておりまして、苦味ややぐみの少ない食べやすいものとなっております。豚魚のスープになることによって旨味の濃度が上がるんですが、不思議とより食べやすいスープに変化するので、豚が重くなってきたなと感じた後半にかけると、また食欲が沸いて箸が進んじゃうおすすめのトッピングです。 明け麺にして も, もまたうまそうですね。この目だと無限に増えるんじゃない？ はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いつもお世話になっている歩さんの新店、金沢八景店。麺もスープも本店とはまた違う良さがあり、また改めて汁なしやつ麺も食べたくなってしまう、そんなうまい一い杯でございました。人気店でお客様もひっきりなしに入っておりますが、開店も早く入りやすいお店ですので、気になった方はぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日もごちそうさまでした。